で俺こんな仕事できないんかね。ま<笑>あ今日プログラマーなんだけど、プログラマーでプログラム書けないっていうかもう終わってるよね。そうなんだ。このままとなのか。なんか仕事になってないんだよね。繰り返そうなんだよね。ちょっとまあいいや。エム打ってから考えよう。うはい行ってきまーす。入店。いつも通りの釘設定。 横の比較も悪く、しめしめルックだが、この1台しか空いていないため、この台で勝負することに。投資1000円。まさかの回転保留が出現。その後、初号機保留に変化。しかし外れる。ところが投資2000円目。弱い演出から、まさかの冗談4点配。投格。くだらない写真を連写していると、そのまま全回転へ。 通常時からの全回転はへそ319分の1の 3% で出現する激レア演出。呆然とするボリオ。1500発を獲得し、s t へ。この s t で6000発を獲得。続行する。s t 終了後、80回転。今度はロンギネスの槍、保留変化予告発生。赤保留に変化する。当たる。 いつもと全く違う挙動に、ポリオも挙動不振になる。これもまた STA。まずまず継続し、7連の9450発を獲得する。投資2000円、時間にして1時間半ほどで13000発を獲得。見事閉店くんに成功する。はい、お疲れ様でしたと。あれ今日の動画なんだっけえー、っと。 エヴァの本気最高だったねはいで投資の方がえっと3000回収4万6000投資3000回収4万6000とはい4万3000のプラスということでなんでもない演出からね上談におきちゃうんだもんで売リーズしちゃうんだもんあれ3パーだからねあれ確率で合わすと 0.009 何パーセントよ決めちゃうんですよちょっとねこれが本編でもいいな<笑>実際ねガメラよりエバのが勝てる もう、カメラしかって、ね、ないです、そ う, そういう番組でやらせてもらってて、それで頑張って100万円届けようっていう、12パーセントじゃないですか、っていう企画でやっ て, て, 見てはいるんですけど、現実を見ると、マイナス20万ぐらいです。というよだけで6万ゲームぐらいなんですけど、一応、ちょっとステッカーのほう、でちょっと私、ステッカーのほうがありまして、こちらのほうからちょっと YouTube 撮りますんで。 よかったらぜひ財布の中に入れていただいてはいまあ実はねこのグリーンピースねの1階に七夕の笹がありましてあそこにねお願い事をね前回書いたんだけどこれ三択とね俳句の違いをちょっとね全然理解しなくて515で書いたんですよそしたらなんかねもう一回書き直せということで当然カメラ出てるから暇だろっていうことで そうあるかも言うんだけどあんじゃな い, でーセンスたいはしかも今、カメラモード入ってるんだけど、なんで 裏モ、ね、ードからは落ちて表モ ー, ードのカメラモードに気付いてるどういうことじゃおまだいるーまだ広客いるー当たってー 公してほし い, い。一応公開しとくんですけど、どサンバイアースの成立がね。今12167でえ 5.0。6分の1ということで<笑>ま一、あ、応ね。あの配信では出てないんだけど。あの実？ええ よ し, よしだ 連うだよねー確かりういちゃって<笑>ありがとうございます。<笑>よし 师 見たんだけどこれねボーナスの今435分の1で左から4つ目これが0なんだよねで1個前がレギュラーだからこれ昇格してるんだよこれ1回昇格してる台なんだよねこれここ出てあるぞ<笑>はいありがとうございまーすいいか 月日だど 0.78% もあったか、ね、東京で、かむ土俵で、真っ黒土俵で。 <笑>やばいでも打ったけどなえっえっ3ショットしたんだけどえっ3 <笑><え><笑><笑>ショットした3 <笑><笑>ショットした今のところ外れることあります<笑> はずれました。超激安らしいですけどね。 ちのやつがレギュラーで1個上がったか。もしくは当たってなくて。えっ、ー、とーあのー、<笑>あー難しい説明文書がある。はい。2。本目2。本目下手でした。とりあえず良かった。 なんでこれ一角、ねま<咳>ね、これねね上です、ね、これはあるねいい<咳> あと1時間なんだよね<笑>こうやってあと1時間打てるからちょっと頑張ろうって言うと基本ではハマって終わるんだよねここで当たったことないんだよねさあ今回はどうなるでしょうか、まあ、今日はハマらないよー ト19時からなのにもうしっかりもうあと6分前ですはい、遅 れ, れましたト天井ストッ プ, 洗浄トップまあ、天井してもなんもないんですけどちょっとね、でもう稼ぐ動画とかじゃなくて、もう無理ト<笑>えー、無理だよこれ<笑> だけどもう、次の動画の準日は未定いですお金<音声>がありません、出したくてもありません、探さないでください。<音声>